ハ イ, ファーイブコシーです私たち旅を始めて早くも1か月が過ぎました1か月たつと同時にですねヨーロッパ編がこれで完結という形になりますね長いようで短かった長かったですか短かったいや振り返ると色々あったくないでも短かったんだけどなんか濃 か, かったからね ということで1ヶ月間で自分たち13カ国21都市回ったんですよねそのまとめを今回やっていきたいと思います<笑>各人それぞれもう一度行きたい国もう二度と行きたくない国ということでそれぞれ個人の感想をまとめていただきましたこれであくまでやっぱ個人の感想なので自由にねこう思ったことを素直に皆さんにこうお届けできたら いいなと思ってますまあまとめるって言ってもこうざっくばらんなのでこう5つのグラフで評価してもらって多分皆さん今ご覧にいただいてると思うんですけど5つの項目に関してそれぞれの国をまとまってますか皆さんまとまってま す,、okay、ままてます行きたい国は簡単だった逆に行きたくない国の方が難しかった俺も俺も俺もそう<笑>行きたい国は俺結構なんか ダントツなんですよじゃあ最初に行きたい国を発表したいと思いますじゃんけんぽい俺一番行きたい国はスペインですおおえらいきれい分かんい国<笑>でしょマドリードとバルセロナ雰囲気めちゃめちゃいいですよねバルセロナのさ、うん、バー行ったりとかした街のバー、ね、あれなんか地元の人しかいないんです あれ、なかなか忘れられない子だ っ, ったねまだ桜田ファミリアもなんか入ってないし長期滞在してゆっくりしてみたいなっていう国だった結構やっぱ俺たん時間が対等やけんねそうそう予想外ええ別にこれ誰かの行きたい国が誰かの行きたくない国になる可能性もあるけんね<笑>それが言ったら面白い<笑>言うたら、ね、<笑>それが個人の感想やけん お雰囲気もね当然、まあ、ヨーロッパの他の国と比べてもまあいいとこだし、まあ、メシペリティーボあのシステムが経済的システムね日本にはないというかメシ代を浮かせる意味ではすごい良かったと思うし、うん、ずーっとアペリティーボアペリティーボ言うたので、ね、<笑>ディナーの時間帯になってくるとアペリティーボアペリティーボってずっと言い始めるみたいなね<笑>あとは、イイタリアワインが めいしかった お, おいしかった美 味, 美味しかった安いし美味しい日本円でだって一つのボトルがだって1ユーロとかが120円ぐらいで1本飲めるしその辺も大きいかなイタリア5都市かでそれぞれの都市に特徴があるというか全然顔が違うもんね都市には治安もそんなするとか言われてたけど別にそんなうちらはね危険な思いしてないから良かったのかなって思える ちゃかちゃかちゃかちゃーんこちらですパリですあ、都市都市あでかパリが都市です、ね<笑>でね、<笑>市でフランスですフランス、ね、ここグラフ見ても分かる通りあのね美味しさの枠が広がったのは初めての体験であの衝撃がね今でも忘れられなくって、はい、こんだけ美味しいのがあるんだっていうの感動したしあの食べ物をもう一度食べには全然いける あのお姉ちゃんにもう一回会いたいなとも思うしレストランの姉ちゃんの気さくなねいや確かにいろいろぼったくり的ななんかこうのもあったんだけどそれを評価してとしても観光地もよし食べ物もよし雰囲気よしということで最ももう一度行きたい国になりました納得です美味しさのブレイクスルーではねピカイチびっくりしたね3人ともんかさ飯のために試してるあたやっぱ 料理は、いいででかか結構でかいね、思い出にぐわっとくるね、こびりついとも。ということで、行きたい国は以上になります、かるとこあるかなーって思って、思ったんだけど、綺麗になんか、意外に分かれたのがなんか印象的。あうなんだそタリアと思います あ、そうこれも、イタリアから<笑>、えー、パスタすげえ押してたからああパスタをいやイタリア美味しかったよイタリアのパスタおいしかったよあれおいしかった地中海が見えたもん本当ントにえ見えるんですよね<笑>地中海<笑>行きたい国もあればもう行きたくない国もありますよね<笑>ということで、えー、続いてもう行かなくていいかなもう二度と行かなくていいかなという国発表に移っていきます行きたくない国 っていうのは、いや、ないんですよないっていうか、うんうんうんうん、もう今かなぐらいね俺、かぶるんじゃないかなと思うんですよ<笑>どうなんだろうもう寝を見せいですか寝見せてももう大丈夫だよねベルギーですね<笑>まあまあはいはいあの、ね、教えてください、その理由をいや、ベルギーの人、に本当ごめんなさいですなんかその、<笑>ブルースルしか俺は行ってないじゃないですか<笑>しか も, <笑>もえ限られたところしか俺らは似てないけんね二日しか行ってないし、うん、だから、先にそれは言っておくんだけど、うん なんだろうな。そのね、観光地狂言<笑><笑>表現いな。狂に困るな。そ<笑>の観光地がいや綺麗だ広場とか綺麗だった。すごい。もう。広場はもう一番綺麗じゃないかって綺麗だったんですよ。だから。 それだけですよね割と俺、しょんべん小僧見ても別になんか感動はしなかったの別にワッフルとかえ日本と同じじゃないって正直思ったのもあるし、エビ、ね、のコロッケとかそれもなんか覚えてないぐらいに美味しくなかったんですよ、<笑>で、ベルギービールも俺、そんな好きじゃなくて、なんかこう、うん、いや、俺がもしかしたらハズレだったかもしれないです、うん、そのベストとか、うんうんうんうん、でも別にもういいかなって。 <笑><笑>注意してほしい俺らホント表層をなめただけやけど何も知らないその国を批判コメントやめてくださいね<笑>、はい、個人の感想なので<笑>もう行かなくていい国はですねオーストリアです意外なオーストリア理由としてはね特に全部がなんか普通だったっていうか街並みににしても特になんか もう綺麗なところそれ前に結構行ってたから。ウィーンであの破裂したのころ。あ<笑>あ。でね<笑>まああ急電ね。確かに一番の思い出結構とめめど。まあまあまあそうねそう ね, そうね。で麺スとかもなんか、ねね、特に覚えてないっていうか。あチョコレートケーキ。人々もちょっと。 冷たたい衣装はあっねかかでも悪い<笑>気持ちはわかる<笑>特になんかこれといったものがなかったから<笑><笑><笑>じゃあ自分の最後行かなくていいかなという国は夢と同じベルギーです あ, ーあの結構ね小便少女の姿がね夢に出てくるぐらいこう<笑><んな><笑>い悪いあの悪魔を見たじゃないけど。<笑>うん え丸、ー、い, い印象があるわけよ逆にそれ興味深いです、ね、そうそうそうなんかうわあこう多分ね女性に対する理想像があるのかもしれないそれを全部打ち壊したあの小便少女の姿がもう見たくないの方に入るもん<笑>で降りた瞬間の風俗外も多分影響があると思うああなるほど治安的な問題、ね、びビックリしたもん 降りてショーケースに女性下着の女性が並んでてもうこんなとかもう日本じゃないやーース女性がショーケースに並んでるってまあだから雰囲気はエレでボコッと落ち取るね。<スープ> うんうん、俺逆にプラスでしたあそう、ね、<笑><笑>なんか男で行くんであればあ ま,、ね、まあまあまあそうねそうね楽しい国やっぱその風俗街とか、うんうんうんうん、ベルギービールは一杯しか飲んでないし男だけで行くんだったらなかなかベルギー味のあるオラと か, か、ねはい、夜遊びするんであれば、うん、ベルギーオラン多分面白いと思うし、うんうん、羽を伸ばすなら最高の国なんじゃないかという アジア編のスタートとして ど, どんな何なんかこう非常に楽しみたいなヨーロッパはある程度イメージに近いところがあったんですけど、まあ、アジア入れば、まあ、当然インドとかね一般的にカオスな国って言われる国なん 治安とかは確かに不安ですけどもめちゃくちゃ楽しみな面の方が大きいイメージを壊してくれることを待ってる側はある物価的にはもうボコーンとにお値段が金持ちの状態になるような国に入っていくってことをそれが一気に安っみたいなのが 連, 連発する可能性もある下回る国ばっかりですかこう不安なのは講師だと違う面があって計画がどおりにいかない多分あそう情報の面ね情報の面 こう閉鎖的なそこがどう転んでくるのかなみたいな、電気を変態に対応しなきゃいけないです、例えば、まあ、ネット使えなかったりしますから、うんうんうん、そのサイトがその遮断されてたりするんで、うんうんうん、そしたらもう直接行って、うん、止まりないんですけど部屋空いてますか聞いて、うん、そこの部屋の中がシャワーが出るか出ないかもわかんないし、そうですね、エアコンがあるかないか、<笑> w i f i があるかないかもわかんないし。 まそしたら俺値んこのクソでかいバックパック<笑> 20キロックぐらいねぐわ背負って30代にってなってもうべっちょべちょになっとって<笑>匂いも臭くて暑さのイメージが日本なんですよね<笑>ビービーっビンビンでホテル行ってすいいすけど次ホテル行ってみたいなでホテルありましたでもエアコン効きませんみたいな 一していくののがアジアアアジジ編と一つ大多いですねそれ、はい、ということで、えー、自分たちこれからヨーロッパ編はこれにて終了ということで今後アジア編に突入していきます是非この動画まとめだったんですが面白いなと思ったら是非チャンネル登録高評価よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございましたアジア編も引き続きお楽しみくださいハッシュタグ更新<笑>